きょうの内容に入っていきましょう。で、うんまずじゃあ、計算奇数学ですね、タイトルから入っていきたいと思います。 えっと、まずこの授業の内容なんですが、一応この授業科目名は計算機数学となっております。 しかしながら、その計算機数学といいましても、それは非常に多くの分野や内容を含んでおりまして、なかなか抽象的ですので、もう少し具体的にこの授業で扱う内容を書きたいと思います。この計算機と数学の2号の間にちょっとフレーズを補いますけれども。 まず計算機上でっていうんですね、計算機上で。えっと、主に例えば整数ですとか、 整数ですとか、あと多項式に対する。ですので、ここで対象は整数や多項式がメインということになります。で、代、えー、数計算を行うためのって書きましたので、 ちょっと大数計算がどういう計算を指すかについてまた順を追って説明します。こういった感じで、その計算規数学と書きましたけれども、もう少し具体的に言うと、その計算器上で、主に整数や多項式に対する代数計算を行うための数学を中心に説明していきます。 あと版あ書なんですけれども一応あの黒板を進めるたびに右上にあの一番1枚目2枚目というふうにあの番号を振っていってこうあのどの順番に黒板を使っているかがあの分かるように努めておりますがもし番号の振り間違いがあった際には適宜教えてください。はい でえー、とまあその特徴ですね、今回この授業で扱うその計算機数学の特徴をまあいくつか挙げておきます。でまあ一つはその代数的であるということ。あこの今 の, その先ほど書きました代数計算の意味を も, もう一度説明しますけれども。 主としまして、その加減上場ですね、そのまあ、数や多項式といったその対象の加減上場それから、 代数的な性質に基づく計算といったものです、まあ、代数的な性質というのはその、まあ、例えばえ、まあ、軍とか艦の性質ですとかそれから整数量の性質などを使ったあの計算ですねこういったあの計算をここではその代数的な計算と呼ぶことにしましてで、まあ、この授業で扱うその計算は主に こ, うこのような代数的な計算を中心に扱います。 それから2つ目の特徴ですがえと2つ目は構成的と呼ばれるもので 構成的というのは、具体的な計算手順を、ごめんなさい。具体的な計算手順を伴う数学を扱います。よくその数学のいろいろなまあ対象の性質というのは、我々こう定理を証明することでこう議論を進めていきますけれども、例えばその配理法といったような 証明の仕方もあるわけですねでもあのこの授業ではその必ずそのある何かが存在するという性質を示すためにはあのその存在を実際にその対象物を実際にその計算する手順を示すことで物が存在するということをあの示していくということでその代、まあ、数的な性質を示すと同時にその計算手順も考えながらその議論を進めていくというのがこの 数学のの特徴ですでその具体的な計算手順というのはよくアルゴリズムと呼ばれますでもアルゴリズムについてはまた後ほどですね そ, のそれを扱うときにもう少し詳しく説明していきますが、まあ、この構成的というのが2つ目の特徴です ちょっと下の黒板は多分下の方が見えにくくなると思うので次の右側移りますけれどももう一つの特徴ですがえとまあ実際的と呼ばれる呼ばれるというか僕が呼ぶものですでこれには一応あの2種類考えます 上げておきますけれどもえと一つ目はその理論の正しさに加えてその効率を重視するという点です。でまあこの計算基礎学で扱う数学といいますと 数学では そ, のそれらの多くがその実際にその計算機上で計算することもこう視野に入れながら作られている理論です。ですので、まあ、もちろん理論的に正しく計算できるということを保証するのはもちろん重要なんですけれども、まあ、それに加えてです、ね、その現実的な時間で計算できると。で例えばその皆さん<咳> 今皆さんが現実の社会で例えばインターネットなどでよく使うのに暗号といったような技術がありますけれどもこの暗号の技術というのは多くの人が推測できるように数学的な理論に基づいているわけですね。そうすると暗号や複合という操作があってそれらはその 例えば皆さんと僕がその通信をする際にその僕とその相手である皆さんとの間ではあの安全に安全にというのはちゃんとあの情報がですねきちんとその途中で変わったりしないでやり取りできなければならない一方でその僕と皆さん以外の第三者にはその内容が分からないように秘匿性が保たれたように保たれてこう通信される必要があります。 まあ、そういった意味ではその理論の正しさというのはあの絶対必要なんですけれどもただその暗号文で、ね、通信をしようと思ったのに例えば暗号化をするように1日かかって複合をするように1日かかってっていうようなことだとあの実際には使い物にならないわけですよね現実に、えー、例えばその第二次世界大戦中にですねそのドイツ軍が作った使ったそのエニグマという暗号をそのイギリスの あの情報機関がでその数学者のアラン・チューリングという人が中心になってその暗号を解読した際にはそれぐらいの時間何日も時間をかけてなんとか解読にこぎ着けたということもありましたけれども現実にはその暗号通信中に そ, ういうそのぐらい時間がかかっては実用にはならないということなのでそのまあ正しい暗号通信が保証されると同時にその効率も重視されるという点が特徴だと思います。<笑> であともう一つは効率とも関連しますけれどももう一つはその実際に計算機上で動作することということでありまして でえー、まあ、理論が正しくてその効率的でもあるそのアルゴリズムならば、まあ、大抵はあの今の我々が使っている計算機上では動作するとは思いますけれども一応その特に昔はその今と比べてです、ね、あの計算機 の, その能力も資源も非常に限られておりました。 ですので特に昔はこのに実際に計算機でそ の, その時代にですねそのとこにあった計算機の上であの動作ちゃんと動くプログラムを作れるっていうのが大事だったと思います現在ではと、まあ、多分昔のですねその、まあ、スーパーコンピューターぐらいを上回るような能力が多分皆さんが一人あの持っている個人のスマートフォンなんかにも備わっていると思いますので だいぶそういった昔の問題に対しては解けるようになってきたかと思いますけれどもただそれで世の中全てがうま く, なってうまくいってるかというそういうものではなくてそて計算機の能力が上がれば上がるほどその人間が解きたいと思うその問題の難易度もどんどん上がっておりますので今でもやはりその解くのが難しい問題というのは存在していてそれを解くためにいろいろな人たちがこの研究を進めております。 そういった特徴もあるということを覚えておいてください。ここまでとりあえず、この授業の内容ですね、これから扱う内容について説明しましたが、いか質問はありますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、で一応、その… これから先ですね、この坂井先生のテキストに沿って進めて、授業の内容を進めていきたいと思いますけれども、最初、まあ、坂井先生のテキストを見ていただきますと、まあ、1ページ、2ページ、3ページが目次でしてで、4ページと5ページに記号の使い方などのルールが 載っていますので、まあ、これからそのテキストを資料を読んでいく中でわ、まあ、からない記号があったらこのここの定義に戻ってください。でそれからあとこのテキストの5ページから6ページについてはそのアルゴリズムの書き方についてあの若干あの書かれておりますが、まあ、このアルゴリズムについては今後授業でその 対応する内容が出てきた際に適宜補足したいと思います。ということでそれでは酒井先生のテキストの7ページの準備っていうところから説明を始めたいと思います。 えー、とこの準備というところではそのこの計算機で扱う数学を学び始める前にまず そ, のそもそもその我々が対象とする計算機というのはどのような仕組みでできているかということについてあの述べております。でもしかするとその皆さんの場合ですとあの大学1年の時 の, あの共通科目の情報でこういった話をされたかと思いますのでまあ あのもしかすると多くの部分は復習に当てられるかもしれませんが随時確認をしてください。でまず 1.1 説としてそのコンピューターの基本構成という説があります。 一応です、ね、このテキストの図にありますように、そのコンピューターの、標準的なコンピューターを構成するそのいくつかの装置が上がっていますので、それを一りあり上げてみましょう。 でえー、とまず最初に挙げますのが、その図にもあります、中央処理装置と呼ばれるものでして、でまあ、英語ですと Central Processing Unit という名前ですので、頭文字を取って CPU とよく呼ばれます。でえー、と今のそうですね、えー、と皆さんがよく聞く言葉としては、多分、えー、とパソコンを買う際にその Core i3 とか Core i5 とか なんかそういう名前を聞いた人がいるかもしれませんがえとそれらは実はあのインテルがつという会社が作っているあのその CPU の機種名なんですねでまあその性能によっていろいろな名前が付いておりますそれからうんと携帯電話ですとまあ何でしたっけいろいろ名前が聞きますが あ, のあとはその コア数ですね、2コアとか4コアとかいう名前も聞きますけれどもそれらもこ の, CPU の, についての性能 CPU の性能についての説明をしているものですで、えっと、CPU の種類もあの性能もいろいろですけれどもとりあえずすべて の, あの CPU にはあの次の2つの装置があります 図にもありますようにその一つは演算装置でもう一つは制御装置と呼ばれるものです。 で、あの、え、それらについて、あの、大まかに説明しますと、えっと、演算装置というのは文字通り、その、この、まあ、コンピューターの心臓部というの呼ばれるもので、その、計算を行います。で、どの程度の計算ができるかというと、えっと、皆さんご存知でしょうか。と、実は、あの、コンピューターというのは、 皆さんに比べてさほど頭は良くないと思うんですがとも言えると思うんですが実は二進数の加減乗除ですね本質的にはそのぐらいしかできないんですね算術演算は。であとはそのプログラムをそのもしくはアルゴリズムを実行するのに必要なその条件分岐ですとかそういった判断ですとかそれからそのまあ その命令を読み取る部分機能ですとかそれから命令を読み取ってそのアルゴリズムのどこへこうプログラムの実行を移すといったうそういう機能ぐらいですね。でこう我々が数学と思っている算術的な演算はその四則演算に毛が生えたぐらいの能力しかありません。ですので、えーとまあ、我々人間の方がそういう意味でははるかに私的な能力を備えているようにも思います。 まあ、その辺はどう思うかは皆さん次第ですけれども、そういったことですね。それからもう一つ大事なのが制御装置と呼ばれるもので、これはその他 の, ですねこのコンピューターを構成する装置を制御する、例えばデータのやり取りをしたりとか、それから動作の命令を出したりとか、そういう部分があります。以上がこの CPU の機能ですね。 それから、じゃあ次に挙げます図であります、主記憶装置、メモリーというところを挙げておきます。で、えー、とこれは、 そのまあ、コンピューターの必要な機能としては、その情報をこう蓄積、もしくは保持しておくという機能もありますので、でその中でも、この主記憶装置というのは、中心的な役割を果たすものです。で、一応その特徴をいくつか挙げておきますと。 えっと、まず、情報を記憶したりそれから読み出したりするときの速さというのがそのまあ次に述べます外部記憶装置に比べるとまあ比較的速いという特徴があります。で一方でそのまあ電源を切るとですねその記憶している内容が消えるというものが多いです。 えー、とで一応断っておきますとその消えるものが多いという曖昧な書き方をしたのはそのあの電源を消えると常に内容が消えるというには限りませんでそのな機械によっては電 源, が電源を切ってもその記憶内容が保持されるようなメモリーもあります。ただしあのそれはかなり特殊な部類でして、まあ、あまりその広く使われてはいないと思いますので、まあ、皆さんがそのよく使っているパソコンや携帯電話などでは。 そのまあ、このメモリというのは、まあ、基本的に電源を切ると内容は消えると思っていただいていいと思います。 でえー、次に挙げますのがその外部記憶装置と呼ばれるものです。で、この外部記憶装置は、 その主にその先ほど挙げました、主記憶装置メモリの機能を補う目的が大きいものでして、まず、記憶や読み出し、情報の記憶や読み出しの速さというのは、メモリに比べると若干遅い面があります。 記憶や見出しの速さは一般にメモリーに比べると比較的遅いです。その代わり電源を切っても内容が消えないという消えないで保持されるという特徴があります。 で電源が切っても内容が消えないようなその媒体ですねその物理的な物質って皆さんどんなものが思い当たるでしょうか。と 一応ちょっとその外部記憶装置の変遷を紹介しますと大昔はですねそのどういう媒体であの記憶をしていたかとい う, と, うんと紙っていうのが結構ありました。これ実はあの僕自身もこのパンチカードというものは僕自身も使った経験がないので。 実物は持ってこられなかったんですけれどもとそうですね大体皆さんがよく授業アンケートなんかで使うあのマークシートぐらいの細長い紙厚紙ですねその情報 の, あの符号に応じた穴を開けて記録するというものでしてで そ, の、まあ、その穴の状態で穴の開き具合でその例えばプログラムなんかを記録したというものがあります。から えーとまあ、カードですとその1枚に保持できる情報の量が少ないですのでこう紙テープですねこう長い紙テープにこう穴を開けてこの情報を順番に記録していったというものもありましたでまあその次によく使われるようになったのはその時期ですその、まあ、時期を 記, 録記憶することでその情報を記録したというので 後で紹介しますけれどもフロッピーディスクというわれるものが使われておりました。でこれ、容量がですね、えー、と大体 1.5 メガバイトです。1.5 メガバイトというのはどのぐらいの容量かというと、皆さん想像つくでしょうか。多分皆さんが今時のあのスマートフォンで撮った1枚の写真は 入, らない入りきらないと思います。 で昔はこの容量のフロッピーディスクという媒体に、えっと、そのパソコンを動かす、まあ、今は Windows ですけどウ Windows 全身の MS-DOS といったシステムですとかそれからワープロソフトですとかそれからあの自分で使う文書類のデータなんかを全部入れて使っておりました。あと えーまあ、MO、光磁識ディスクなんていうのもありまして、でこれはのフロッピーディスクと ほ, ほぼ同じ大きさだったんですけれども、もう少しその、まあ、容量が大きくなりまして、約640メガバイトぐらいの容量を持っていました。ちなみに、この約640メガバイトというのはの CD ですね。 まあ、もうこのご時世あの音楽 CD をこうディスクで買う人は少なくなったかもしれませんがこの CD の容量とほぼ一緒です。 でまあ、現在多分皆さんがよく使っているものは例えば USB メモリーですとか SD カードではないあたりではないかと思います。でまあその容量も、まあ、以前は数百メガバイトぐらいのものがよくあの 持って回ってていいたと思いますけれども最近は、えー、まあ数十ギガバイトぐらいのオーダーのこう容量のものも珍しくなくなってきました、まあ、皆さんの中にも使っている人が多いのではないかと思います えー、というわけでですね、一応まあ、そのコンピューター の, あの基本的な装置について説明しましたけれども、あのここでですね、まあ、せっかくの機会ですので、その、まあ皆さん多分実際にパソコンなんかを使っているんじゃないかと思います。あと、まあここのサテライトの端末も使っていると思いますが、えー、そこで動いているような、あのそのコンピューターの今の機器ですね、装置をあの実際にこれからあのお見せしたいと思います。 いやちょっと暗くします。えー、と実は、こ の, あの皆さんの前にですねこうあのパソコンを1台持ってきたんですけれどもあのなかなか前では見づらいでしょうからあと、まあ、よくこうテレビ番組でやるようにこうカメラを使って中に 入, 入れてでここにあの中の詳しい様子を映したいと思います。で とまあ、こちらにありますのがあの今日持ってきた他のパソコンでしてだいたいそうですね今皆さんが使っている企画のまあパソコンとして作られているのと同じものですただしこのマシン自体はちょっと古くて、まあ、78年ぐらい前のものなんですけれども、まあ、基本的な構造は今でもそれほど変わりありませんで ここに3というマークがありますけれどもこの3マイクロシステムズという会社は今からそうですね2030年ぐらい前に科学技術計算のワークステーションと呼ばれる計算機を出して一世を風靡した会社ですで僕らが大学院に入ったのがほぼ20年前でしたけれどもその頃は数学の論文を書くためのテフというシステムは このユニックスというオペレーティングシステムでしかほとんど使えなかったものですからでそのユニックスというオペレーティングシステムはこの3マイクロシステムズ、まあのワークセッションで動かすというのはかなり流行っていたの で, で僕らが大学院生の頃はこの3マイクロシステムズのワークセッションをたくさん使いましたでしかしながらこう時代が状況がいろいろ変わってですね あのまあ、このサンマイクロシステムズという会社は今ではそのこのオラクルというデータベースの会社に買収されてその一部になってしまいましたけれども、まあ、のそういった頃の、まあ、これはサンとしての割合最後の頃の製品ですということでじゃあちょっとこれあのここが蓋になっておりますのでまずこの蓋を開けてみますで ちょっと中を見てみますけれども、まあ、中はこんな感じでこうあの い, いろいろ機械が詰まっております。でまずあの最初にですねこの機械がいろいろ詰まっている部分があの一つ の, あの 基, 基板と呼ばれる基板と呼ばれるあの板にあのなっているんですけれども。 この基板のことのシステムボードと呼んでいまして、このシステムボードはどのコンピューターにも必ずついておりますで。皆さんのノートパソコンにも、まあ、あのいろんな形や大きさだと思いますが、システムボードは必ずついております。でちょっともう少し近寄ってみましてで、真ん中にですね、この大きな穴がありますけど、これファンなんですね。で、えっと、実はこのファンの下に、 あるのがこの CPU ですで CPU はあの大きさは小さいのですがあのかなり熱を出しますのであの CPU 本体の大きさに比べるとかなり大きなファンをつけて熱を外へ逃がしていますちなみに、えー、と CPU どのぐらいの大きさかといいます と,、えー、とこれですねこのぐらいの大きさですね、えっと、あのこれを実際にあの最初に このパソコンに入っていた CPU です。えっ、ー、と、まあちょっといろいろあって僕が別の CPU を買って交換したので、こんな風に外に出して交換しておりますけれども、えー、ちょっとじゃあカメラの前で進めると、こんな形のをしております。あのほぼ正方形でして、で、だいたい、まぁ、大きさが5センチ角ぐらいですね。えっ、ー、と、ごめんなさい。えー、それからあと、裏側どうなってるかというと、あのー、ピンがぎっしり並んでいます。 生け花 の, の剣山みたいな感じで、それよりも高密度にピンがいっぱい並んでいます。でまあ、これらがそれぞれそのあのデータをやり取りしたり、それから CPU の制御に使う信号をやり取りしたりするものです。で、次に、えー、とこの CPU の上ですね、この CPU の上にこう何本かこう、 部品が刺さっているスロットがありますけれども、これがあのこのマシンのあのメモリですね。で。と、このマシンは合計その4枚のメモリをえ刺、ー、すことができます。で、ちなみに、えー、このマシンのメモリの容量はっていうとこの2枚のメモリボードを使って 1gb ですので、その今時の皆さんのパソコンからしてもかなり、そのメモリ容量的には劣っております。 まあ、皆さんの手の方があのまが、あ、性能は上がっていると思います。えー、とそれ一応そうです、ね、メモリーが大きなところで、あ と,、えー、と外部記憶装置としましては、うんとまず、えー、とハードディスクというのがあります、えー。こんな形をしておりましてであ、ちょっと一応実際に見せますと、このぐらいの大きさですね。 でここにその、まあ、コンピューターのオペレーティングシステムですとかあとソフトウェアが入っていて電源を入れるとこのハードディスクからそのコンピューターが起動するという仕組みになっておりますでちなみにそのハードディスクというのはその英語を読みますとその文字通り硬い円盤というあの意味になると思うんですけれどもと実際に あのこのハードディスクの中に円盤が入っております。で、こちらのハードディスクはもう使い終えたものなので、ちょっと実際に分解してみました。そうすると、あのこのような形になっています。えっ、ー、と、一応カメラで映すとこんな風にですね、あの中に本当にあの無垢の円盤が入っていて、ここに磁気でその情報を記録するようになっております。でそれから、あと、ここにあるですね、この 細長いものが磁気ヘッドでしてこの磁気ヘッドがまあ皆さんその今アナログレコードを見たことある人ってどのぐらいいるかわからないんですけれども、えっとまあ、レコード の, あのトーンアームのようにです、ね、この円盤状をこうはあの半径方向に中心から端まで動いてで情報を書き込んだり読み取ったりということをしています。でこれが 大きさ的には 3.5 インチと呼ばれる大きさで、皆さん の, その末置き型のパソコンによく使われるものです。で一方で、ノートパソコンにはもう少し小さなハードディスクが使われておりまして、こちらにあります 2.5 インチと呼ばれるこれですね。これがそのノートパソコン用のハードディスクです。ちなみにこのハードディスクも実際に僕が以前仕事で使っていたものです。 それから、あと、あの外部記憶装置としては、例えば、そうですね、あのまあ、先ほどその、まあ、CD の話にもちょっと触れましたけれども、例えば CD や DVD を読み込むドライブ、CD、DVD、ドライブといったものがあります。でまあ、このマシンですと、ちょうどこの部分に入っておりますけれども、えーと、中身はどんなものかというと、まあ、こういったものですね。あの、まあ この入り口の部分は皆さん見たことがあると思いますが、その後ろはこんな風になっています。で、たい こ, こういったそのパソコン用 の, あの CD ドライブや DVD ドライブというのは一定の規格にのっとって作られておりますので、そ の, その規格を満たしたケースであれば、あの機種を適当に入れ替えてこう付け替えることができるようになっています。あとは まあ、これも使っている人いるかもしれませんけれども、あの携帯用ですね、ポータブル型 の, その DVD ドライブなんていうのもあります。これは USB 接続で、えーとまあ、使えるようになっております。それからと、と外部記憶装置でその昔使っていたフロッピーディスクっていうのがですね、あの こ, こちらですね。こういったあのプラスチックの あのー、四角い板です、えー。まあ、テレビに、ビデオに映しますと、こんな感じのものでして、で、とちょっと見えるかどうかわからないですけど、見にくいかな、あのー、ここが、上の部分がですね、シャッターになっていて、こうシャッターをこうスライドさせると、この中に入っている磁気、 シート上の磁気ディスクがこりますで、まあ、普段はあの、まあ、りよけなどのためにこうバネでしまう仕掛けになっていてドライブに入るとここから先ほどのハードディスクと同じようなヘッドがこう読み書きをするという仕組みになっておりますそれから、えー、ともう一つですね先ほど MO ディスクの話をしたのですけどこの MO ディスク の, あのメディアですねがこれですで 大, 体大きさは その先今挙げましたフロッピーディスクとあの同じ程度なんですけれどもあの容量がだいぶ違いますねですので、まあ、この、MO1、ドライブ MO ディスク1枚に、まあ、こちらのフロッピーディスクは、まあ、600枚とかそのぐらい分の情報が入るというふうになっておりますであと、まあ、USB メモリは多分この皆さんよくお使いなんで まあ、見せなくてもいいかと思いますがちなみにこれを僕の持ってるこの USB メモリが容量 16GB ですので、えー、このフロッピーですと、まあ、単純計算であの1万6000枚分ということになりますねで僕はちょっと1万6000枚のフロッピーを集めたことがないので一体どのぐらいの容積になるかわからないんですけれども、まあ、とりあえず一人で持てないぐらいになるだろうなというのは要因に 推測できます、まあ、そんな感じでこうあの情報の集積度はどんどん上がっております。えー、とあとですね、あのー、最後になりますが、えー、と一応先、先ほども何度か指摘してきましたけれども、あの皆さんが使っているスマートフォンというのも、あのこの計算機の仕組みから言うと、紛れもなく、あの計算機が入ります、班長に入ります。えー、と今言ったような CPU ですとかかそれから あのメモリですとか、あの外部記憶装置、それから入出力装置というのもあの備えております。でちなみにこの、この電話機なんですが、まあ、な、まあの変哲もないあの携帯電話なんですけれども、あの実は皆さん、あの今ですね、その Android OS の携帯電話を使っている人は多いかと思いますが、これは実はあの Android OS の最初に出た携帯電話の機種です。これ、Google が最初に発表したときに、 あの発売したものと同機種で、正確にはあの Google がその開発用に販売していたあの Android DevPhone という機種なんですけれども、えーっと、皆さんの Android は多分バージョンが5か6だと思いますが、あちなみにこれに載っている Android のバージョンが 1.6 というやつで、えー非常、ちょっと古いですね。あと うん、裏蓋にこんなふうにあのなんかイラストは書いていますけれどもこれはあの開発者版だけに書かれていたものだそうです、まあ、ちょっとたまたま持っていたのでちょっと紹介してみましたあちなみにあとですねこ の, あのキーボード入力なんですけれどもこんなふうにあのキーボードスライドして開くキーボードがあの内蔵されているとちょっとあの変わった仕掛けの機械でもあります おすみません、お待しました。はい、えーと、いったところで、一応ですね、こう皆さんがあの普段接している、その計算機システムですね、と今の話のこう各装置の対応は、あちょっと恐れてたかと思いますので、まああの、ちょっと覚えていてほしいと思います。なんか、ここまで質問はありますかえ装置っいうのは、どうい う, ういすかえー、と、 僕も詳しいことはよくちゃんと知ってるわけではないですが、ハンドタイ使ってるはずなんですよね。誰か知っている人います、まあ、もし何か調べて分かったら教えてください。はい、あと何かありますかはい、じゃあ、紹介をこのぐらいにしましょう。 と、それから、あと、そうですね、あの、と、黒板にはちょっと書かない省略しますけれども、入出力装置と呼ばれるものもあります。これは例えば、キーボードですとかマウスのように、こうあの、外部から情報を受け付ける機械ですね。あと、スマートフォンですと、例えばカメラなんていうのも入力装置になりますし、それから、スマートフォンですと電話の機能もありますから、あの マイクなんてのも入力装置に数えられます。あと出力装置は逆にその情報を外へ出す装置でして、例えばディスプレイですね、ディスプレイですとか、それからスピーカーといったものは出力装置に含まれます。で、一応こういった感じでこの主要な装置を紹介した後で、 えー、っとちょっとそ の, あのそうですねメモリ の, その配置とそれからワードについてあの説明しておきたいと思います。ここからの説明は酒井先生 の, ノートあのテキストにないので、僕の方です。補足する情報です。 あの計算機が扱う情報に関するものの話なんですけれども、まず計算機が使う情報というのは、いろいろありますけれども、特に大雑把に分けると命令とデータに分かれます。命令は、計算機に対してまあどのような動作をしろと指示するもので、その命令をこう連ねたものがプログラムと呼ばれるものですで。あとデータは、 これも皆さんよくご存知だと思いますが、計算機が実際に扱う情報ですね。そのまあ、数です。まあ、非常に単純な情報ですと、数ですとか文字といったものですとか、あと、もっと高度になると、例えば画像情報ですとか音声情報といったものなんですけども、基本的には全部その、ある一定の決まりにのっとった情報になります。で、この計算機が扱う情報の一番基本的な単位は、0と1の状態ですね。これをあのビットと言います。 えー、とここでその0と1の状態を表すものというふうに書きましたけれども、その、まあ、抽象的にはその0とか1の状態が表せればいいわけなんですが、その物理的には、その0と1を状態を表す何らかの物理的なこう区別が必要なわけですね。ですので、えっと、今の、あの、例えばコンピューターですと、大体その電気回路で、その、こう、構成するんですけれども、その電気回路において、 0、えー、と, と1を表すものというのは例えばその電圧が高い状態と低い状態といった形でこう0と1の区別を表すようになるのが一般的になっております。でまあ、これをビットと呼びますあ。ちなみに全然関係ないですけどあの今僕が共同研究先で行っているあの国立情報学研究所というのが あ, のありますけれどもあのそこにですねキャラクターがおりましてえっ、ー、と あの情報犬っていう犬なんですけれども名前がビット君っていう犬なんですね あ, のあまり知られてないんですがあのちょっと見かけましたで、まあ、このビットが N 項で、まあ、N ビットと表されますそれから まあ、ビッその8ビットをまとめた単位が1バイトというふうに表せることが一般的ですが、えっとまあ、いろんなところではビット単位ですと非常に数が多いですので、まあ、バイト単位この8ビットをまとめたバイト単位でこう情報量を表すことがよく行われます。 でえーとまあ、今日多分最後になると思いますがこの主記憶装置のメモリーの配置とそれからワードという話をしたいと思います。 基本的にその計算機 の, あのメモリの中身というのはこのビットの並びなんですけれどもまあビットをずっと並べたのではこうなかなかそのまとまりがつきませんのでえとよくこういった形で表しますまあ縦長の箱を書きましてでこう下からこう。 ちょうどあれです、ね、本を一冊積み上げていくような形なんですけれども、この一段一段にですね、こう、1バイトずつ、こんな形で、下から順番に1バイトずつのこう情報を積み上げていきます。 で、まあ、ここで全体でですねこの N バイトの情報があるものとしましょう。でこの N バイトの情報をこのようにこう1倍ずつ下から順番にこう積み上げていった形でこう、まあ、あの抽象的にこのメモリの中身を表すことにします。で じゃあ具体的にですね、このメモリの中身のどこっていうのを指すその単位として、そのアドレスという単位を使います。アドレスという単位としては、とまあ、日本語で言えば住所ですから、一番下を0番地。えっと、アドレスはあのバイト単位で数えていきますので、その上を1番地。 というふうにこう下から順々に積み上げていってこう一番上というか末尾ですねが n-1 番地になるように定めたのがこのアドレスです。 でこ の, そうです、ね、あの計算機のメモリ、まあメモリ空間と呼びますけれども、このメモリをこのように表して、でまあ、この中にこうあの情報ですとか、で情報ですね、と命令です、コンピューターの命令ですとか、それからデータを入れていくという仕組みを取ります。<笑> で次に、ワードという言葉についてなんですけれども、英語だとあれですね、ワードというワードになってしまって、ちょっと紛らわしいですが、ワードという言葉についての説明なんですけれども、これは、一応バイト単位でこうメモリーを並べることもあります多いですが、 CPU の方で一度に処理するもしくは CPU とメモリの間で一度にやり取りをするこのデータ量の単位のことをワードと言います。 CPU で一度に処理する、もしくは CPU とメモリーの間で一度にやり取りをするようなデータ量の単位でして。最近では32ビットですとか64ビットというのが1ワードの単位として。 よく用いいられています多分最近はこう64ビットがこう1ワードの単位でこういろいろ情報が入れたりされるケースが多いかと思います。で一応このワード単位 の, そのメモリの配置図というのもありますのでそれを書いておきましょう。 でえっと、この場合は、先ほどの基本的なワードのメモリの配置はそのバイトごとに一段ずつ積み上げていきましたけれども、あのワードが与えられている場合には、ワード単位で一段ずつメモリを積み上げていく場合もあります。 こんな感じでですね、のこの一個一個のマスが1バイトこうメモリを表します。こんな感じですね。で, で、アドレスの数え方は、バイトの時と同じようにバイト単位でアドレスを数えますので、例えば、これ、N バイトの時ですね。 n バイトのとき、まあ n は4の倍数にしますけれども、n バイトのときに、アドレスは一番下が0番地。で、二段、その図が4番地。というふうに、こう上がっていって、で最後は、一番上は n マイナス4番地というふうに、あの、表されていくことがあります。で、まあこの、 あの図の1段1段が1ワードを表しますこの図の場合ですと1ワード32ビットですのでこの1段に入っているビット数が32ビットということになります。こういった表し方もあります。 というところで今日は大体時間になりましたけれども次の今後の話の予定なんですがまずテキストの9ページの全勤記法についてはこれもう少し後になってから導入しますですので全勤記法のところは飛ばして次回はこのテキスト11ページの第2章の 数, 式数値と数式の表現基本アルゴリズムというところから入っていきたいと思います よろしいでしょうか。全権機構は飛ばして第、次回第2章から進んでいきますで。ここまで何か質問ありますでしょうか。じゃあ、えっと、春書きこんな感じで続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。お疲れ様でした。